ごごありがとうはい。 事前に事めに事前に禁止されています SNS で不審な荷物などを発見された場合は速やかに S 係員または運転士までおらせくださいまたで事情の動画は車内の SOS ボタンを押しておください次の停車駅は 火急方面はお乗り換えくださいう。どういう 上あいおらっしゃらず。 I'm sorry, Jonathan.